ははいこんにちは吉塁の阿部です今回は開脚足を広げるそういったストレッチただやみ込みにやっても伸びないですそこでみんなが知らないような楽に伸ばせるようなコツをご案内します開脚というのは足を広げて前に行きますでも単にこうやってると背中が丸まって骨盤が倒れて なんかお腹が苦しいとか膝が突っ張ってうまく伸びないそんな時にこれをやってみましょうポイントはまず片側ずつやる他にも開脚の動画こんな感じだったりこんな感じだったりご案内してます自分に合うものを見つけてください今回は腰 骨, 骨盤がうまく前に倒れないそのうまくいかない人に対してのポイントを説明します 股関節から、股関節から前に。うまくいかない人は腰が丸くなっちゃう。これをどうにかするだけで変わります。この体一つでできます。やっている姿勢は片方を正座するように折りたたんで、そしてしっかりと骨盤が立つように。で、つま先、上向けてパー。で、やや小指を後ろに、後ろに。でこの状態で前に。 そうすす。るだけで腰から前に倒れます徐々にこの膝を外にぐーっと前に手を伸ばした時にうまくいかない場合やはサイドを持って肘を曲げてお辞儀をするこうするだけで股関節からしっかりと前に倒すことができます柔軟というのはそのやり方やフォーム力の入れる抜くこれがとても大事なんですね 単に柔らかくするだとうまくパフォーマンスにも体の姿勢にも役に立たないんですよだからこそ正しいやり方正確にやるっていうのがいいんですいかがでしたでしょうかいろんな柔軟にはコツがあります今回はしっかりと股関節から曲げるそのポイントを正座をすることで表現しました是非やってみてください